よろしくお願いしますでは2回目もお歌を歌いたいと思いますはじめましてのご挨拶 We are you しと申します みんなと会えるの楽しみでしたどうぞよろしくお願いねはい、また音で始まりました土浦市から参りました有心と申します次に踊る曲は悠久の風という踊りになります頑張って踊るのでご応援の方よろしくお願いします いいの いただ You're a sinner, you're a i n n e r